日常にの食う旅よろしくお願いしちら。ではごゆっくりお楽しみくださいこちらコアフガラコというちょっと似合いなんですけど炭酸飲料の飲麺みたいなあ見た目はコーラのようなんですけどなんかコーラ用に比べると色が薄いですよねうん、まあ、少なくとも自分カメラを押してると分かりづらいかもしれませんがそういうふうに見えますなんかなんとなくおなんか飲むものではないですけどお醤油っぽいというかなんというか うん、透明で、ね、なんだけど反射してくるまあとりあえず飲んでみればわかりますよねあれこれ言う前に飲んでみましょうではうプシュッていったな飲んでみますうんコーラのようでコーラでなく甘いようで甘くないそんな感じですねまあ悪くはないのですが。 炭酸ののシュワとかかは確かにあるのですがコーラみたいにそこまでどぎつぎ甘さではないですねどちらかというとフレーバーウォーターに炭酸を入れたようなそんな感じでしたでもほんのり甘みはあって炭酸は苦手ですが甘い飲料としては美味しくいただくことができましたでなんかこちらになんか函館の天然水とか北海道産じゃがいも以来の糖とか書いてあるんですが 北海道ののローカル飲料か何か何なのでしょうかまあ自分は今回これは届いたので飲めたのですがうーん、うん、何なんだろう調べてみようかな皆さんも是非調べてみてくださいね気になった方はというわけで飲み物としてはやっぱり炭酸は苦手なのですがそこまでどぎつさはないということでこちらのテーストとさせていただきますそれでは